千葉県香取市より参りました。お見舞いよさこいと申します。よさこい会和気あいあいと申します。失礼しました。私たちは。地元に鎮座しております。香取神宮を。テーマに演舞します。ご声援よろしくお願いします。それでは参ります。 ああいあい2019神話。 きる que...